で、大体ここまでで、その、あの、A というですね、多倍調数を表現してメモリに格納するというところまで進みましたので、次にその、えっ、ー、と、指則演算についてこう考えていきたいと思います。で、まず最初に、えっ、ー、と、1ワード、まずはですね、その1ワードの指則演算を行うための、その CPU の機構というのについて、あの、紹介しておきます。えっ、ー、と、ここで紹介する、えー、機構は2つありまして、 えー、と一つはリジスタ s と呼ばれるもので、えーと、もう一つは ALU と呼ばれる機械です。この ALU というのは、えー、とアリスメティック・ロジック・ユニットと呼ばれて、あの日本語ですと、あの算術・論理演算ユニットですね。アリスメティックが算術、それからロジックがあの論理ですね。その、算術と論理の、えー、と行う演算を行うための機構ということになります。 でまず、そのうちのレジスターから紹介しますと、えっと、レジスターというのはあの CPU の中でですね、あの情報、すなわちビット率を保持するメモリの一種です。で、えっと、このレジスターというのは非常に数は小さいんですけれども、高速にあのアクセスできます。で、そのレジスターには、えっと、種類がありまして、まず最初にノ、えーレジスターとして汎用レジスターと呼ばれるもので、これはあの演算対象や演算結果のデータを保持する。すなわち その演算しようと思っている数そのものを保持するような場所ですね。でもう一つは、えーと、状態レジスタと呼ばれるもので、えー、これはのテキストではですね、補助演算装置というふうに書かれておりますが、あのーまあ、業界ではその状態レジスタとも呼ばれます。でこれは、えー、と CPU の演算に伴う様々な内部状態を保持するということで、まあ、内部状態というのは そ, そ, のそもそも何だという話になりますけれども、まあ、これもちょっとおいおい説明しますけど、その中で今回利用するのは、 その桁上がりの発生を示すすような状態ですね例えばあの、レジスター同士で演算を行っていたら、数がどんどん大きくなってしまって、桁あふれが、レジスターの数よりも演算結果の数が大きくなってしまったとか、そういう状態を保持するというのが状態レジスターですねで。今回利用するのは、桁上がりの発生を示す状態を保持するレジスターを使います。で、ともう一つの ALU の方なんですけれども、 この ALU は何をやるかというと、このレジスターやメモリからデータを呼び出して、その実際に、えー、と指則演算や論理演算を行う、まあ、回路ですね。電子回路の一つです。で、えーとまあ、計算を行ってで、その計算結果をレジスターやメモリに格納するという役割を担っています。また、この計算に従ってですね、その CPU の状態が変わった。例えば、桁上がりが発生したとか、桁あふれが発生したとか、えっ、ー、と、あるいは、 そうですね、ゼロで割り算が起きたとかそういう状態もありますけれどもそういういろいろな状態を新たな状態を状態レジスに格納する役割も担っていますまああのあまり深い理はしませんがあの ALU というのはこういう役割になっていると思ってくださいそしてえっ、ー、とこのですねあの今の話なんですけれどもこれあのえっ、ー、と東芝のですね組み込み用 CPU の, あの例をちょっと持ってきましたで これはあの、東芝デバイスストレージという会社からですね、このーラーニングの教材として提供されているもので、あとあの下の方にあのあの、なんだ、ウェブのアドレスが非常に小さい字で書かれていますけれども、一応あの、この今回の PDF の資料からだとすぐアクセスできるかなというふうに思います。で、ここ の, その CPU の中で挙げましたこの図というのはですね、この CPU の機構、 ですね、この部品構成を表した図なんですけれども、あのここには そ, のそれぞれ の, あの今述べたような機構の機器が入っています。例えば、えっと、先ほど紹介した、後で紹介したこの ALU ですね。ALU はこの辺にありますし、それからあと汎用レジスターっていうのがあのこの辺に存在しています。それからと、えっと、状態レジスターっていうのがですね、ここではそのプログラムステータスワード PSW っていう名前であのこの辺にあると。 言えたような形で、あの、まあ、今述べたような機構がですね、CPU の中に含まれていることがわかるかと思います。まあ、ちょっとこういったことを少し頭に入れて話を進めていきましょう。で、以上を踏まえて、まず1ワードの符号な指定数二個の加算というのがどのように行われるかというのをちょっと見てみました。えっ、ー、と、ここではですね、この x と y、それから z というのそれぞれレジスタなんですね。ですので、 えっ、ー、と、X と Y のレジスター、それぞれに、まあ、あの、値を入れて、で、その和を取りましょうと。で、取った和を、あの、この Z というレジスターに、こう、入れると。代入するという操作を行います。で、その時の加算の仕方っていうのは、あの、我々が受信法でやっている筆算と同じようにですね、あの、各桁を、 立ちしてで、まあ、例えばここの桁で桁上がりがあったら次の桁に加えるといってよう操作をずどんどん繰り返すわけですね。で、最終的に、えー、これ、1ワード N ビットの2つの整数の加算なんですけれども、これでこう、N-1 ビット目から桁あふれ、繰り上がりがあの、もしあった場合には、この繰り上がりがあったかどうかっていう状態を、この状態レジスタにあのあの保持すると。 いうわけですね。でもし、えっ、ー、と、桁振れが起きた場合には、この状態レジのガンマの値を一にしなさいと。で、えっ、ー、と、桁振れが起きないときには、このガンマの値はあのゼロにしておいていいよっていう形で、こう演算を行うわけです。で、そうすると、うんと、このとき、この計算結果っていうのが、あの、エックスプラス y っていうのが、その、ガンマかける二のエヌ乗ですね。これは、あの、桁上がりが発生すれば、ここが一になるんですけど、ガンマかける二の n 乗プラスゼットと。 いう形で表すことができますので、えー、とこ の, あの桁振れプラスこの1ワードの z の情報っていうのを一応このテキストではこの x プラス y の結果をこの z とガンマの組みに代入するというふうに書くことにします。いいでしょうか。で、えー、と一応これがですね、この1ワードの符号な指の数の加算の基本の部分となって これをもとに、その、長さ K ワードの多倍調数、整数 A と B の加算というのを考えます。えっと、アイデアとしては、先ほど、えっと、最初にお見せしたような、その電卓を、まあ、この場合 K ワードだから、K を並べたと一緒ですね。ですので、えっと、まず最初に、この一番下の、え桁ですね、A0 と B0 のワードを、え加えて、その結果を、え C0 というワードに代入しますと。 もしここで、あの、桁上がりですね、ガンマ1という桁上がりが発生していれば、このガンマ1という桁上がりを次のワードの数に加えていくわけですね。で、今度は、えっと、a1 と b1 を加えて、その和を c1 に代入し、かつ、えっ、ー、と、下の桁からの桁上がりガンマ1を加えると。で、これで、えっ、ー、と、もし桁上がりが発生していれば、このガンマ2という状態で実際に1になりますから、これを次のワードの加算に加えるということをやります。 以下、これを上位桁まであの同じような形で繰り返すわけですね。で、最終的に、この a の k-1 と b の k-1 を加えて、c の k-1 が得られて、それに、えっ、ー、と、ガンマの k-1 を加えた結果、結果、もし桁上がりが発生すれば、それを、えっ、ー、と、ガンマ k の状態で実際に加えるという形で、あの、加算を行います。ここまでいいでしょうか。 でえー、と以上をですね、この数式で表しますと、とまあ、A というのを多倍調数を、まあ、A0 から A の K マイナス1という形でこういう形で表しておりまして、それから B も同じように B の0から B の K マイナス1というワードを並べてこういう形で表していますからで、これに対して、えー、この C という多倍調数を、まあ、L ということで、あこれからその、じゃあその実際具体的なですね、あの手順をどのような形でこう、 あの書き下すかということを、えー、やっていきたいと思います。えー、ここまで、まずよろしいでしょうか。